ワテラの区役所どこでんねん西淀川区佃にある小さな児童公園の改修工事を請け負った社長は打ち合わせに西淀川区役所を訪ねたところここは区役所といっても地域自治区の事務所で。 住民届や福祉サービスの受付窓口しかないので本庁へ行ってください。と言われた慌てて社長は特別区の本庁になったと聞いていた淀川区役所を訪ねたすると「ここは確かに特別区の本庁ですが手狭なため区長室と 危機管理室と議会事務局しかないんですと言われた「そういえば」と淀川区の本庁機能のほとんどが北区中之島の元市役所庁舎に入ったことを思い出した社長は急いで淀屋橋に向かった1階の総合案内の人に執務室の場所を聞いたところ「確かに。 ここに淀川区の本庁機能を担う多くの部局が入っていますがあ、はいにく「あなたのお尋ねの公園緑化課はここにはないんです」とすまなさそうに言ったえじゃあ公園緑化課はどこにありますね度 西淀川区役所を訪ねる羽目になった社長三手島から重曹まで東西線と阪急を乗り継いで30分320円重曹から淀屋橋まで阪急とメトロで20分340円本庁舎から北新地まで歩き三手島まで東西線で10分160円 半日を無駄にして交通費費の出費は計820円今は地域自治区の事務所となった西淀川区役所の階段を上がる社長の足取りは重かった。